Thank <laughs> you. 来たばいしろた洗濯物干しっぱたい。おエンジンかけっぱなしラッキーおビンゴ。最近車上狙いのお金、ね。 今年に入って、もう六件も発生しとる許せん俺が車上狙いを狙い撃ちしてやるバンバンバンバンバン松田、電話のありがとぞはいはい、生活は見かかりですぼーッとしてんじゃねえよな、何点 で, ですか場所はどこですか 課長またっさ い, いかんか 盗まれたのは財布だけですかそうですす。かそう洗濯物を干し取った件ですねつい家の駐車場だけ大丈夫と思ったんですけどあのですね今後被害に遭わんごつ車を止む時はエンジンは切って鍵はかくごつしてください大事なことだけんあと2回言いますよ車を止める時はエンジンを切って鍵をかけることあと1回言いますよ 車を止めるときはエンジンを切って鍵を絶対にかけること、いいですかこの手の犯人はですね、盗みやすい車はですね、探しょっとですよ、下手するとですよ、車ごと盗まれるっんですね、どギャン急ぎ寄ってもですね、鍵は絶対かけるようにしてください、これを読んでお願いします。 今度から絶対鍵はかけるようにしますまだ近くに置くかもしれないですねちょっと探していきます100円しか入ってらんかったしけとんねぇ ドキおってや、また発生したぞ。ナキさん、今草返して帰ってきちゃったよ。大事なことだけん。あとにえに、ー。今回のひばりチャンネルはソウルが車に近づき寄った場合だ。怪盃座のやつ。 やボスか<ペ>ら<ー>。<ペー>